いやー、刀鍛冶の里編第3話が、ちょっと噛み替えすぎてエグいんじゃないかなというところで、えー、今日はですね、そんな先行見どころシーンまとめ、やっていきたいなと思っております。ということでね、えー、原作105話から107話まで、えー、今回は進むんじゃないかなと思っておりますんで、ぜひとも最後までご覧ください。それではもう早速、やっていきましょう<音声> はい。ということで、まず最初の見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。さあ、今回ですね、前回そう、刀がね、ちょっと誕生したみたいなところで終わったんですが、まあ今回ですね、そんな刀をですね、まあ、磨いてくれる人を探しているとですね、まあこんな感じで、話はすべて聞かせてもらったというところでねえ、鋼塚さんがなんと磨いてくれるみたいなんですよ。というところで、まあこの一連の流れっていうところが、まあ、見どころですね。 はい、なんかね、ちょっと日常的な感じ、まだ続くんですが、まあ、ここが一応最後となっておりましてですね。まあ、そんな感じで、鋼塚さんがね、え、磨いてくれるみたいでございます。さあ、というところでね、まあ、続いての見どころシーンなんですけども、こちらでございますね。はい、ということで、まあ、友達みたいな顔して喋んじゃねえよということでね、まあ、品津川玄也と丹次郎がですね、え、会話を、おいおいおするわけなんですけども、この二人の会話っていうのがね、なんかやっぱ同期間あって、 でいいというかまあ、仲悪いというかあんまりね話したことがないんでまあ、お互いまあ、仲はねそんなにまだ良くないんですけどでも炭治郎っていうのが非常に優しいのでもうすでに友達だと思っていたよみたいな感じでね、えー、品塚は玄也くんと会話するのでまあ、そういうなんか同期というか同じ同学年的なね、えー、感じでの会話っていうのが非常にねなんか珍しいというかうん面白いっすねでまた品塚は玄也のねツンデレタイプの、まあ、感じ っていうのが非常にいいかなというところで早くねこの炭治郎と品塚は原野のまあ、会話が見たいなと思っておりますねはいさあというところでじゃあ続いての見どころシーンなんですけどもこちらというところで、えー、いよいよ登場しますいやギョッコねいや来ましたかって感じでまずいまずいやはり山の中の刀鍛冶の肉など食えたものではないわだがそれもまたいいということでねまあ、ギョッコがね登場するんですけどもいや刀鍛冶 どうやって見つけたんでしょうかねめちゃくちゃ気になるんですけどまあもう登場するということで上限の鬼いきなりね侵入してくるんでいやこれはなかなかねちょっとね早く見たいなと思っておりますで続いてですねこんな感じでまあ、ハンティングの方もいや登場してるんですよねまあ急がねばというところでいやハンティングがついにね里に登場しましてですねまあ玉子とハンティングがまあ仕掛けてくるというか里にねまあもう侵入してしまった なのでまあもうすぐ戦闘が始まってしまうのかっていう感じなんですけども、まあ、続いての見どころシーンはこんな感じでございますはいいやーいよいよですか いやー、炭治郎とですね、無一郎の前に、えー、ハンテングが現れます。なんか無一郎がですね、金森さんはいないですかみたいな感じで炭治郎と、まあ、会話をしてるところに、まあ、いよいよハンテングっていうのがですね、えー、どうぞみたいな感じでいきなり現れるんで、まあ、今回ですね、かなり緊迫感っていうのが、まあ、いきなり現れるっていう感じで、えー、すごくですね、今までの鬼滅の刃では、あ、来るよ来るよみたいな感じでね、えー、準備をね、していたと思うんですけど、今回はそういった 準備なしでのいきなりの戦闘っていう感じがいやめちゃくちゃ面白いんですよね強襲っていう形 で, ですね、まあ、今まではなんか戦いに出向くみたいな感じでさ戦ったと思うんですけど、まあ、無限列車編の時と近いのかな、まあ、上限の3赤座が登場した時みたいな感じで急にですね鬼の方から仕掛けてくるという形で、えー、そういったタイプがですねあまりないのでやはりですね最高の戦闘真の開幕となっております でそんな感じですねまあ、いよいよ時と616の戦闘が始まるんですけども続いてこちらでございますねさあ霞の呼吸4の堅い龍切りというところでいやどんな感じになるんでしょうかね室内での戦いですのでなかなかアクロバティックなねまあ、カメラワークっていうところがまあ期待できますねいや UFO テーブルさんのね技量がねまあ、ここでねまあ、ちゃんと出てくれるのかなと思いますので非常に楽しみでございますでまあ続いての見どころシーンなんですけどもこんな感 感じですね。まあ、炭治郎の方も8日突という形で、まあ、あ時と無一郎くんと、まあ、協力してですね、まあ、戦うことに、まあ、なるんですよね。ということで、まあ、ハンテング戦いきなり開始なんでめちゃくちゃ楽しみなんですが、まあ、こんな感じですね。まあ、続いての見どころとしまして、まあ、無一郎がですね、もういきなりですね、え、ねずこ炭治郎と協力してですね、え、首を切ることに成功するわけなんですよね。え、ですが、 なんか怪しいぞというところで、え、なんかですね、首を切ったのに再生してるというか分裂してるということですね。まあ、今回、え、刀鍛冶の本当に醍醐味でありますハンテング戦というところでございますね。え、ということで続いての見どころこんな感じでございます。え、なんとですね、赤土とカラクが登場ということで、え、なんなんでしょうかね。ハンテングは首を切ったはずなのに、え鬼が分裂してですね、 えー、新たな鬼が登場するというところで、えー、これは一体どういうことなのかということでね、えー、かなり楽しみなんですが、あ赤土がですね、左の方で尺状、まあ、を使ってですね、えー、主に雷で攻撃してくる鬼なんですよ。で、カラクの方がですね、天狗の内ちを使ってですね、えー、主に風で攻撃してくる鬼なんですよね。ということで、めちゃくちゃ楽しみなんですが、まあ、今回声優さんがですね、同じ声優さんなのか、 はい、ということで、めちゃくちゃこれね、ハンテングどうなるか、キャラクターデザインも初公開ですので、関、え、戸、ー、とカラク、本当に楽しみでございます。いやー、第3話めちゃくちゃ神回ですね、はい。で、続いてなんですけども、こんな感じですね、えー、いよいよ品津川玄也がですね、参戦することになります。はい、というところで、まあ、これまでですね、品津川玄也っていうのは、まあ、本編のアニメではね、 え、一切どういう戦い方をするのかとか、まあ、どういう人物なのかとか、まあ、そういった部分がですね、全然描かれていないので、まあ、こっからですね、え、品津川原野の戦い方だったりとか、まあ、いろんな性格っていう部分だったりとか、まあ、すごい細かいところ、品津川原野ってどういう人物なのっていうところが、まあ、しっかりと掘り下げられていくので、まあ、参戦からがかなりね、え、品津川原野の魅力の、まあ、出るところかなというところで非常に楽しみなんですよ。で、まあ、こんな感じ でなんかね拳銃みたいなのを持ってるんですけどこれがですね今回まああの鬼殺隊というかねうん鬼滅の刃ではかなり斬新なまあ、ちょっとねものというところなのでまあ、かなり盛り上がるんじゃないかなと思っておりますねはいということでかなり楽しみでございますさあというところで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じというところでいやー品塚は玄也がやってはいけないことをやってしまいましたねということでえウロギと愛説ですねえハンテングの さらなる鬼がですね登場するわけなんですよはいということでどんどん鬼が増えていくということで、えー、品塚は玄野はやってはいけないことをどういったことをしてしまったんでしょうかねはいということでそちらは本編でご覧いただきたいんですがいやねどんどん鬼が増えていくこれはですね面白いですねでウロギはですね鳥のような鬼でですね、えー、主に声を使って攻撃してくる鬼なんですよで哀絶の方がですね主 に槍を使って攻撃してくる鬼だよということでまあ、それぞれですねえ戦い方が全く異なるまあねキャラクターっていうのが登場しますのでまあ、非常に苦戦した戦闘になるんじゃないかなということが予想されますいやー非常に楽しみですねやばいっすわ、はい、さあというところで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じというところでえ炭治郎の言葉に感化される無一郎というところでねえ今回ですね かなり大事なパートなんですけどもまあ、時任無一郎くんがなぜかですね。炭治郎の言葉をですねえー。脳内で違和感に感じてしまってですねえー。それがですね。引っかかるというところでえー、これかなり重要なポイントなんですけどもまあ、その言葉がですね。人のためにすることは巡り巡って自分のためになるというね。まあ、炭治郎のまあ、言っていたセリフなんですよ。で、それが引っかかってですね。まあ、今回時任無一郎くんっていうのは助けるはずのなかった。 子供っていうのをまあ、助けることになるんですよねはいということで炭治郎のですねそういったセリフっていうのがあと時藤無一郎くの何かを動かしたよということでまあこちらと時藤無一郎くんというね存在をですね変えていくまあ、炭治郎という存在がですね現れていくね、まあ、場面の一つなのでですねまあ、非常にですねこちら重要なね、まあ、パートとなっておりますねま時、あ、藤無一郎くんはなぜ炭治郎の言葉に引っかかるのかまあそう こういった部分がですね、まあ、今回のところでもまあ、若干ね分かってくるかなと思うんですけど、時と無一郎くん今後ですね刀鍛冶でよりですね、えー、魅力を出していくっていう部分でまあ、非常に大事なパートなんでね、いやーこの辺はね本当に楽しみです。そして今回助けた少年がですねおそらく小鉄くんなんですよね。はい、あんなにも傷つけていた小鉄くんをですね時と無一郎くんが助けるというところで、いやーなんかねこの展開めちゃくちゃいいです。 第2話で、ね、傷つけけていいたコテツ君を助けるというとうころでまあそんな感じですね。まあ第3話はここで終了するのかなって感じなんですけども、まあ今回の一通りの見どころとしましてはこんな感じですね。 いやー、今回戦闘がいよいよ始まるというところで、いや、なかなかですね、見どころがたくさんありますし、今回ですね、開けてない見どころっていうか、もう全体的にめちゃくちゃ面白いんですよ、今回。はい、第3話っていうのはめちゃくちゃ面白くて、まあ、今回本当に厳選した見どころシーンだけで話してるので、まあ、これだけしかないんですけど、もう本当にね、1ページ1ページ、ちゃんと本当に面白いね、見どころっていう部分がたくさんありますので、まあ、本編でぜひともね、楽しんでください。ということ 皆さんまた次回のとこでお会いしましょうバーイ